<笑>こんばんは今日は実はですねえっとジャミリーのみんなに少しだけ大切なお知らせがあってこの動画を撮っておりますえっと実はですねえっとまあホワイトジャム去年と今年とたくさんえみんなのおかげでねツアーをやらせていただいているんですけども実はですねえっと この度ですね、ホワイトジャムこの夏春と夏に、えー、開催するツアーがですね実は今年最後の、えー、2022年最後のツアーとなります、えー、バーンこの今年最後の11公演こちらをですねえっ、ー、とちゃんと皆さんに ジャミリーの皆さんに説明しておこうと思ってこの動画を撮っておりますえー、ホワイトジャムが、えーまあ、たくさんねツアー回らせていただいてきたんですけどもまあこれ同じことなんですけどね実はこの11公演が今と最後のツアーですっていうのをちゃんと発表しておこうと思いましてえっ、ー、とまあ主に春と夏にツアーをね、えー、と回らせていただくんですけれどもえっ、ー、とまあだから6月7月がえっ、ー、と終わったら 8月から11月12月と、まあ、2022年結構続きますけれどもちょっとあのえっとしばらくなりますので最高のものにしようと僕たち考えておりましてえー、まあもちろんあのこの11公演が終わっても楽しみっていうのはたくさん作っていこうと準備をしているんですけれどもあの2022年はですねこうと思ってあの今さどんなチケットが始まってるとかどういう内容になるとかまあ多分あの分かんない人もいると思いますしあの初めてね ホ、え、ワ、っと、イジャムのライブに来てくれる人もね、まあ、今の時点でも50杯以上っていうのが予想されてますんでちゃんとしっかり説明しておこうと思いましてどこに回るのかっていうのも説明しますねベベまずえっとチケットが発売している地域、まあ、7公演ですベベ東京5月13日宮城5月22日大阪6月4日香川6月5日福岡6月11日広島6月12日北海道6月26日ですね でこれはどういった、えー、と分布になっているかとい う, いうとですね東北のファイナルが宮城で、えー、関西ファイナルが大阪四国ファイナル香川九州ファイナル福岡中国地方ファイナル広島で北海道のファイナルが、えー、札幌であるというそういういことなんですけれども、まあ、あの全国、ね、まんべんなくどこからでも一応全地域来やすいように。 あの全ての中間地点でね開催しているのでえっとこの7公演はですねあのまあ一度ライブに来たことある方も初めて来る方もみんな来てほしいという意味でまんべんなく回るということに僕たち決めましてえこんな風になっております。で今このねあのじゃあチケットがいつから買えるのとか今どんなチケットが始まってんのとかみたいなねあの分からない人もいると思うので説明をねしておきますとババン ファンクラブ VIP チケットというのが始まっております、まあ、大きく分けて3つのチケットあるんですけれどもファンクラブ VIP チケット と, と一般のチケット、まあ、それぞれ、えっと、学割チケットがあるやつもあるんですけれども今この1つ目が始まっておりましてファンクラブ VIP チケットというですね、えっと、最前列で見えるチケットが締め切りとなっておりますで、えっと、これはどういうチケットかというとジャミリーピンバッチっていう限定グッズがついている最前エリアで見れるチケットとなりますでこの2つ目のやつでこのファンクラブチケットが えっと、5400円でファンクラブに入ってて学割に行たは2400円なんですけどもちょっと本気の学割を僕たち、えっと、今開催しておりまして、えっと、これが2月26日から始まるやつでで一般ファンクラブに入ってない人向けのチケットはですね、えっと、また3月4月に始まるんですけどもまあえっとファンクラブは月額500円なのでもしライブに行きたいって思ってる人がいたらここタイミングですえっとファンクラブに入ったその日から えー、とファンクラブチケットとかファンクラブビップチケット応募できますのでね今こういうチケットが始まってるという説明でライブの内容なんですけれども今回ですねババン90分間のライブ内容になっておりましてこれまでの51カ所ツアーとはまたちょっと内容も変わるんですけれども、えーとまあ、タトゥーとかロミジュリしか知らない人とかも、えー、とたくさんいることがもうすごく分かっていて、えー、とそういう方もですねエスコートさせてください初めて来る方なんかもね エスコートさせてててししいと思っておりましてなんと今でもね、えー、とこのファイナル公演初めて来る方の、えー、と推移がですね少なくとも 50% 以上の方が初めてということで多い地域ですと8割以上の方が、えー、と初めてっていうこれは多分ね普段こうみんなが楽曲をね大事に聴いてくれたりとか大切な人に広めたりとかしてくれてるおかげで例えー、とを聴きたいとかロミジュに聴きたいとかあとは嘘つき。 っってていいう曲ががねあの聞きたたたとかくくれる人がたくさん増えたのでこれはみんなに感謝しておりまも、ねまあ、これからねまたオールラスト公演とかもまた、えっと、チケットが始まったりとかするんですけれどもこれはまたあの、えっと、いっぱい説明すると分かんなくなると思うのでまた今後説明しますけれども、えっと、俺のソロのライブとかあの初めてのソロライブとかさ「あのもホワイトジャムの」の本当に今年一番最後のライブ夏に開催されるやつとか。 ありますので、まあ、ここめがけてね俺たちも、えー、とコンディショニングとかライブ作りすごい頑張ってるので、えー、ともしよかったらちょっと全員集合してほしいなっていうライブこれあのまた、えー、とご説明しますねえっ、ー、と、まあ、どういうライブにしようかと思ってるかというとバンホワイトジャムってものすごく感じていただける僕たち3人を感じていただけるライブにしようと思っておりますもちろん代表曲も、えー、と披露しながらですねえっ、ー、と新しいホワイトジャムうわマジでホワイトジャムだーって <笑>なんかそういうまあ内容がちょっとまだあんまりあの言ってはいけないことになっているので内緒なんでねあんまりたくさん言えないんですけども始めてくる人もぜひぜひエスコートさせてください最近知ってくれた人もね本当にまたおかわりしたいと思ってくれてる人も本当にありがとうございますそういう内容でまあババーっと説明したのでわからないこともあると思うんですけれどもそれはまた俺に聞いていただければ大丈夫ですのでホワイトジャム 今年最後の11公演、えー、楽しみにしておいてくださいでなんかまああの今年最後の11公演といってもなんか寂しがる必要がなくてこれからも俺たちは楽しみを作っていくその準備をするっていう意味で、えー、とちょっとこのツアーはですね、えー、と6月7月でこの春夏で一旦終わりになりますけれども、えー、とこの11公演をね楽しみにしておいてほしいですであの結構ツアーやるってなるとたくさんね一緒に回ってくれる えっ、ー、と人たちもなんかしばらくツアーがこう、開いちゃったりしてねあのなんかねあの寂しくなると思うんで全部来てください<笑>以上じゃホワイトジャム」のライブえっ、ー、と、初めて来た人どれぐらいいますかって毎回ライブでね聞くようにしてるんですけどほとんど初めて来ましたっていう人がたくさんの公演もあってもう本当にあの 1曲しか知らなくても全然あの楽しませる自信もありますしあのエスコートさせていただきますので心配しなくても大丈夫ですよ多分みんながたくさんね広めてくれてる証拠だと思うんですよねタトゥーとか「タトゥーしか知りません」とか「えー、とロミジュリしか、えー、と聞いたことないんですけど」とかいう人もたくさんいると思いますあと「嘘つき」っていう歌を聴いてみたいとかそういう人もですねもう本当に1曲しか知らなくても全然俺たちはエスコートさせていただきますので てか全く本当に一曲も知らないっていう状態であの来る方とかもいますのでねあの絶対に楽しませますのでまあなんか予習したい人は何かな、まあ、やっぱタトゥーと嘘つきかなということでホワイトジャム今年最後の1公演よろしくお願いしますたくさんねえっ、ー、と去年今年と回らせていただきましたけども一旦ツアーはここで一区切りになりますので。 以上です<笑>ありがとうん。<笑>もう今 深夜の何時だ1時2時ぐらいか深夜なのでライブ終わりなので顔面がぐちゃぐちゃなのは許してください<笑>説明は意味分かったかなもう頭回ってないんですけど<笑>ありがとうございましたおやすみ<笑>俺の目を見て服を 君のボタンをそっと外して